Hello, welcome to Dorsta! I'm p i n a l Gri. This winter or autumn, I am planning on traveling to Japan, and I'll let you in on a secret it is my first time going. So, my friends Golden Taka san and Yamarakun are helping me practice my essential survival Japanese. Let's go! はい、すみません。はーい。ご注文はいかがなさいますかはい、あ、ラーメン一つください。はい、ラーメン一つで。うんお飲み物は何か、いかがですか、ねうん、お飲み物はビールください。はいビール、サイズが小中大ってあるんですけど、はい、どれにしますか ではいでかしこまりました。ご確認いたします。ラーメンを1つにビールの台を1つ。以上でよろしいでしょうかあ、それ で, です。はいかしこまりました。少々お待ちください。モスター、ビール生の台1つ、あとラーメン1つお願いします。はい、はい、ラーメン一丁。おや入ってっけど、出しになっから。 ししましたこちらがビールの台とこちら、ね、ラーメンでございます。ご注文は以上でよろしいでしょうかいいですよ。もうん、はい。ありがとうございます。<笑>いただきます。あ、はい。OK です。OK <笑>でした。でる<笑><笑>あったあったあった。うん、ごめんなさい。ととととと<笑> <laughs> Ordering food is relatively simple. The first step is to be brave enough to face all of the honorific language that'll come your way because you're the customer. Then you just use a kudasai, and that means please give me a ramen o kudasai, biru kudasai. Then, when you order your drink, they probably ask, What size do you want? Shouchu Dai. And to get a normal size beer, it's always Dai. Oh, amen. Oh, o oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, h oh, o あありがとうございます。はい、あ、クラップ It's、uh, one of those. あすみません。あの、はいはい和、和式文庫の使い方はどうですか和式便所、はですね。 えー、最近は日本でも少なくなってまいりましたがたまにこういった和式便所が日本にあります日本人は星座やもしくはこういう和式便所によって足腰を鍛えてきたという歴史がありますそれではどのふうのようにやるか一歩踏み出して上にまたがってみましょう<音楽>準備 万, 万端まるでロケットの出発前のような体制になってもらったら気合一発出すもん出していただいて If I finish on and it, toilet have a paper the let's clean nice Even though it is first year survival Japanese, it is really difficult for me. I just get very nervous. And、uh, then we had a little surprise at the end. But、uh, these are things we have to be prepared for when we travel. It's an adventure. Thank you for watching. We'll see you next time. Subscribe and like if you like. Goodbye. Hi, a n t h o u g t s a m t e mate, mate. Mate. Mate. Mate. m a t m t e m a t a t e a t e a t e t e Mate. Mate. Mate. Mate. a t e m a t i Mate. Mate. Mate. Mate. m a t No. a t e Mate. Mate. m e もう飛んじゃっと こ, こちらの方に体を向けて<笑>はいこうやって足を広げてこうやって座ってやります<笑>こうやって座って用を足してください逆<笑>でしょそう<笑><笑><笑><笑>いいですかこんぐらいでいいですか<笑><笑>ごめんなさい飛ぶんですよちょっとマジでそう<笑> <So, Yeah. 笑> 飛, 飛ぶと思う飛ぶと思うどう the other one Really? <笑><笑><笑>いい<笑>、あのー、ですそうそうでなか 知らなかったんすけど嘘マジでえええええええじゃあ今まで今まで逆でやってたんだ俺の幼少期えええっえ待ってえっえこえ数年間えっえっえっえってたんだ知らなっったっえっ Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe o u r channel. See you in next video!